ラー油ちょっと垂らすとねどうも無限酒飲みですはいということでですね今回えなんとですねそうめんでございますしかもですね今回のそうめんね無限にいけますで今回はですね無限そうめんこれがですねもう本当にねズルズル食える 夏のランチとかにも絶対にやってほしいって無限そうめんです、えー、味付け的には塩味とだしの効いたものになるんですけどもそして冷やして食べる塩味のあえそうめんでございますということで今回はその無限そうめん無限酒飲みが無限に作ってきます龍ジのバズレシピ はい、なん僕もイボの糸をよくんですけもイボの糸うまいよねイボの糸がなければそうめん買ってもいえですけどここで一つ注意点があるんですけどもうそうめんは一番安いやつは買わないでください平均値ぐらいの値段のそうめんにしてください明らかに安すぎるそうめんっていうのは、えー、あまりこういうこと言いたくないんですけどもちょっとやっぱ味落ちますねのどごしとかできれば手延べのとかの方が美味しいです、はい、で卵1個そしてニンニクが1個 まあ、これ半分ぐらい使いますねはいなんとこれだけあとはね調味料、えー、調味料は概要欄で確認できますので概要欄で確認できますではですね今回作るのは無限そうめんですので無限そうめん作る上で何が大事かっていうところですねやっぱりね無限っていうキーワード、まあ、僕よく使うワードなんですけど無限の料理を作るためには無限を理解しなければいけないです無限に食べれるそうめんに対抗してですね 無限に飲めるドリンクを私、考えましたのでそれを今からね紹介させていただきたいと思いますこちらですこれが私が思う無限に飲めるドリンクでございます名付けて無限酒ですはい飲んでいきます 天章とはこのことでございますということはよくわかんないんですけどもやっていきたいと思いますまずですねあれを作っていきますもう無限大でございますここに、えー、白だしをね、えー、大さじ1と小さじ2杯大さじ1と小さじ2杯これね山さんのやつですね山さんでなければ 100ml あたり食塩が 10g 前後のものを用意してください、はい えー、じゃなければ増えたら増えた分だけ減ったら減った分だけ、えー、足してくださいねこれねお砂糖ですねお砂糖がねちょっとね甘みがついた方が美味しいんで小さじ三分の1ね三3分の 1,、ね、分の1ちょっと入れます、はいえー、そしてここにごま油です、ね、ごま油を入れておけばもう勝利が確定しておりますだから美味しいものをね作るためにはね美味しいものを入れることが大事ですでここにお水もねちょっと入れますあのお水ね大さじ1半入れますの、ね、えまず大さじ1 こ れ, なんでこれ入れるかっていうとねあのこのままだとちょっとねあのタレが濃すぎるんですねなので、えー、とお水を入れますそしてここにアロスネンネックですちっちゃめなんで3分の2ぐらい入れます大体グラムにすると2グラムぐらい混ぜるこのタレ無限大ですマジでうまいこれは混ぜたら冷やしておきます まあ、もしね面倒くさい方はあのー、食べる器にねそのままあのこれ入れてもらってあえればそのまま食べれまられますんで、はい、本来は器に入れていいじゃあですね、えっと、卵黄も用意していきますあのこれ卵黄っていうのは最後に、ね、そうめんの上に乗っける卵黄ですねそうめん茹でるだけで完成なんだよねでねで卵なんですけども今回、ね、卵白は、ね、別の料理にしていきますこういうマグカップかなんか入れてくださいねこれねそして卵黄は別の 簡単に作っていきたいと思いますこれ、ね、小さじ2入れましょうかもしねしょっぱいのが好きだったらもうちょっと入れてもいいですよ、はい大体小さじ2杯ですねでここにお水 90cc ぐらいですね入れます、はい、でこれでレンチンですレジンチン時可能なスープカップにしてくださいね大体1分20秒ぐらいでいいかなはい 浮き白だしスープですねこれちょっと散らしてあげるとほらねすぐスープになっちゃうんですよこれ白だしある方はね絶対やった方がいいです、はい、じゃあ、えー、そうめんのゆでる工程にいきたいと思いますはいじゃあですねえー、とそうめんゆでていきます沸騰したたっぷりのお湯はい、はい、こんな感じですねこれからね熱くなってくるんでもうその時にねそうめんレシピはねいくらあってもいいですもうそうめんばっか食いたいでこのお湯でね1分半ゆでていきます まあ、これはね表示通りに茹でていただいて構いませんので、はい、じゃあこれざるに開けていきます、はい、でおそうね天気に冷やしました冷やしてそのままだとすっごい水したってるんですよこれが液に混ざるとですね味が薄まっちゃうんですよだからちょっと絞ってください、はい、そしたらこちらのね塩だれに入れていきます、はい、こんな感じですねでここにあえてあげるもうほぼ完成ですこれ けですちょっとラーメンっぽい深皿を用意しましたでここに、えー、トッピングを施しておきますネギですねパラパラパラ他に具がないの で, でもしね具が欲しい場合はなんか一緒に豚バラをゆでたりとかツナ缶をちょっと添えたりとか、えー、サラダチキンをねちょっとちぎって入れるとかしていただいてもいいので今回はちょっとプレーンっていきます、はいでここに そして、入りごまです、まあ、あればね入りごま入れてくださいこうひねりながら入れたほうがあの香りが立ちますんでおうまそうだねこれはまあこれはお好みなんですけどもラー油ちょっと垂らすとね彩りもきれいですしはいじゃあこちらで検証完成です それでは、いただきていただきたいと思いますいただきますいただきますよじゃあいただきます君の絡からまとがいいですねほほほ うん、まこれ白だしとごま油ってなんでこんなにいしいのかねそこに新緑があることによって冷たいそうめんなのに最高にパンジャー効いてておいしい<笑>これ酒にも合うわこれそして余った卵白をね使用したこのうきグもスープの和風バージョンうわっこれもうまいな まあね、こうやってるとね卵白がぐっとして食べられるのもしあれだったらねスープの方に、ね、ごま油とかねちょっとさらしていただいても、ね、すごく美味しいと思う卵スープね<音楽>そしてここで味変カムジェネーションいきたいと思います私はねレモンとブラッグプーあのね酸味これわざとつけてないんで酸味合うと思うんです、ね、レモン汁でそこにちょっとの辛みね<笑>これうまい この味変は絶対やったほがいいと思うそして、キャンプアップしますお疲れ様でーす い,、えー、いただきますうん、ん、うも、ま、う毎回これで食いたい。そうめん茹でて、めんつゆで食うくらいしか正直ないからうんこうやって別の調理法出してくれるのはありがたいいやーマジ、最高でしたうそうめんの魔術師ということで、今日の 塩油そうめんどうだったかな明日から食べちゃいたいくらいの白もんでしたねということで皆さんバイバーイ器が1個だよね<笑>うん梅雨のあれを出さないとうん、まあ、なんなら俺ボールでやってたけどこの丼で混ぜればよかったうんやわらい簡単でございますすごいまあ卵もあるからギリギリに思い切る そうねあの、うん、この卵白スープもな、ね、いああそっち卵白スープもない<笑>いやーマジ最高でした、はい、そうめんの魔術師はいそうめんの魔術師酒の魔術師です、はい、うさちゃん